けどどうなったんですかねウプノ資産的にどうなったのか気になりますね。っていうのが、えー、と今回の放送回ですね。で、えっ、ーえー、と、あれの感想は以上です。あの。 まず、ウルターマンの感想発こんぐらいにし、次、えー、仮面ライダー、セイバー、セイバーの一話の感想ですね今回、あの、一話のざっくり言いますが、くにさんから見ての話ですからね、うん、人はそれぞれだと思いますから、あの、なんか、面白いのかなって思います、ね、こう、演奏してみた。そして、ら今回から、あの、 今回はエンディング採用されたっていう話なんですけどちょっとそれどうなのっていう感じでしたねあの奥のさん的にはあの今回の糸が見えませんでしたっていうのうと、そんな感じかな とか分かんなかった感じですね、奥西さん的にも。うん、そんな感じですね。奥西さんも分かりませんまあ、いや、面白いのか面白くないのか、こういうのを見ていけば分かるかなっていう感じですね。 の資産的にはそう思いました。見せ て, て。ただ、あのー。なんだろう、前作のゼロワンよりは。どうかっていうと、微妙です。いや、確かにおかしいです。でも、あの、ゼロワンはゼロワンで。いい。楽しみ方が出きたかなと思いました。あの。<笑>そんな感じですね。 でえー、と一応、あのキラメージャンえっと、キラメージャー22までしたっけ 二十二二話ですねごめんなさいねとにかく二十二話の感想的にそうなります二2話は、えー「覚悟はいいかそこの魔女」っていう回でしたけどええー、話的に進みます いいねいいね、まあ、おとなしさん見た感じや、あー、うん、マジだね。そして、うおやむやにできない回かなと思ったけど、まあ、今回あの、ラブシーン皆さんを助けられてよかったのかなと思いながら、本編を見てました。 こんな感じでございます。ということで。で、続いて、ポケットモンスター201936話でございます。えー、ポケモン、今回、あの、まあ、ゴーくんっていうより、の、ね、サトシも負けっぱなしでなんか、どうなのっていう、あの、ある放送回から負けっぱなしなんですけど、まあ、 どうなのっていう感じであれでしたねあといよいよあのー、ところに行くんだなって世界観つながっててよかったかなってなんかあのー、最初の方世界観がちょっと分からなかったっていうのもありますけどまあそんな感じで終わりたいと思って えー、これは木曜日の、えー、8時前後からアップロードされると思っててください、えー、もしそれうしのや痩せなかったらごめんなさい と, うということで、えー、終わりたいと思います今回はうちはズってのことくて連続してお話ししたんでもし軸行きたいよっていうことは方、うん、はですねあの概要欄あ概要欄じゃない、えー、コ, メントしてもコメントしてもらえば作りますのであの リアループ西さん忙しいので、そういうことで短縮 し, してお送りしました。ということで終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。